こんにちは、アーブです。今日はですね、この時代にこそ伸びている仕事っていう話をしていこうかなと思います。今コロナの影響でいろんな事業がもう売り上げがめちゃくちゃ下がってて、で、プラス、え、倒産している会社も多いという話が結構いろんなところであると思います。ただ実際、実際ですよ。 実際、倒産している会社もあるんですが、微妙に伸びている会社も多いんですよね。今日はその伸びている会社を踏まえて、個人ができること、個人ができるビジネスについてまとめていこうかなと思います。僕のチャンネルでこうしたフリーの仕事の話だったりだとか、あとはコストパフォーマンスのいい月8万円で生活する方法についてまとめています。よかったらチャンネル登録お願いします。えー、今日は伸びている仕事について、ポジティブな内容をお話ししていこうかなと思います。 皆さんも想定内かと思うんですけども、製薬会社だとか、食品系の小売りだとか、あとは通販、アマゾンだとかっていうのは結構伸びてますよね。自宅にいながらできることっていうような仕事はど ん, どんどんどん伸びてます。で、プラスして自宅にできるような仕事に持っていくっていう形で、今いろんなじ事業、いろんなビジネスが自宅でできるように、どんどんどんど ん, どん改革されてます。例えていくと、ヨガ、えー、英会話スクールなんかはもう家でできるように。 設定してでパソコンの画面を見ながらパーソナルトレーナーと一緒に会話をしながらそのエクササイズをしてヨガをしたりだとかあとはパーソナルトレーニングをしてジムのト レ, ーニングトレーニングをしたりだとかあとはオンライン英会話っていう形で先生と一緒にマンツーマンでオンラインで英会話をしながら実際に英語を伸ばしていくっていうようなオンラインでできる仕事オンラインでできるビジネスが流行りつつあります ただ実際こういった事業っていうのはやっぱり個人でやるのはなかなか難しいんですけども今日は個人でできる4つの仕事っていうのをまとめていきますで実際色々と伸びてる事業を見てみると面白いんですけどもやっぱアマゾンですよねアマゾンネットフリックスだとか日本勢で行くとアベマ TV だとかっていうところになると思うんですけどもそういった映像系はすごく強くなってます ちなみに YouTube なんですけども、YouTube も再生数が伸びていると言われています。ただ実際僕のチャンネルもそうなんですけども、YouTube って広告ビジネスになってて、間に挟まれている広告によって収益源が得られるようなモデルを採用している人が多いです。僕もそれに当たるんですけども、そういった映像の間に挟まれるような広告を挟む企業、広告を課金している企業さん自体が少なくなっているので、そういった意味で今 YouTube の広告量は下がっていると。 ただし、映像の再生数は伸びてるんで、今後のことを考えると YouTube もなかなかいいんじゃないかなっていうのがありますと。それは前置きで置いておいて。で、今日は4つの、今からできる4つのビジネスって話なんですが、何かっていうと1つ目が UberEats のドライバーです。これ結構簡単かなと。皆さんもイメージしやすいかなと思うんですけども、結構ね、その福岡だとか、東京だとか、大阪だとか結構いろいろ UberEats 動いてます。 で、土日だとか特にすごいのが、僕のマンションの下に降りていくと、もうね、ウーバーイーツのドライバーさん、えーあの、自転車乗ってる人がもうめちゃくちゃ並んでました。あの、インターホンを押すの並んでたんですよ。これすげえなと思ったんですよね。やっぱりもう街にはあの人はいないけど、ウーバーイーツのドライバーがめちゃくちゃいるっていうのが現状になってます。なんで、そういった宅配系のビジネスの配達員になるっていうのはすごくできるビジネス。今からでもできるビジネスなのかなと思ってます。 なんで、例えば失業しましたと。例えば飲食店のバーの店員をやってたんだけど、今は全然仕事がないんですっていう人たちは、実際に個人で仕事をする上で、ウーバーイーツのドライバーやってみたいだとか、あとは YouTube やってみたいなと思ってたような人たちであれば、実際にウーバーイーツのドライバーをやってみたっていうような動画を作ってみるのも面白いかもしれません。 で、プラス、どんなビジネスがあるかっていうと、通販のようなビジネスが伸びているんで、通販のオペレーターをバイトでやってみたいだとか、っていうような働き方があるよっていうのが、一つ目のウバイツ、ドライバーになってみるっていうところです。 次、二つ目。二つ目のアイデアは何かっていうと、自作のマスクの販売です。これ結構やってる人が多いんですけども、まあ、ちょっと前ですね。ちょっと前話題になったんですが、今から入るのは僕はお勧めしません、ね。プラス、衛生面がどうなのっていう話もあるんで、お勧めはしないですが、そういったビジネスもあるって話をネタとして持っていただければなと思います。で今、あのー、街にあるドラッグストアだとかって結構マスク品切れになってますよね。 でマスク品切れになってて、今映像 YouTube 業界でも伸びてるんですけどもマスクを自作するっていうような映像だとか、えー、自宅でできるコスメっていうのの配信が流行ってます、えー、インスタだとか YouTube だとか見てみるとわかるんですけども TikTok も見てみるとわかるんですけどもそういった家でできる、えー、メイクアップだとか、えー、マスクの作り方っていう動画が伸びてるんでそういったマスクの販売をするのもいいんですけども作り方を発信するっていうのもありです えー、マスクの販売で行くと、ちょっと前で行くとですね、メルカリで自作で作ったマスクだとかっていうのもあったようです。で、実際今どうなのか、じゃあちょっと、えー、あの調べてないんですけども、マスクを作って販売してみて、で例えば、えー、自分でファッションブランドを立ち上げてる方だとかもいらっしゃるぐらいにいいマスク、えー、おしゃれなマスクを作ってる人も多いです。で、ファッションセンスのあるような、 あの、有名ブランドも、え、川で作ったマスクを販売してたりだとか、っていうような形でいろいろと動いてる企業もたくさんあるので、そういったところで可愛いマスク、かっこいいマスク。マスクってやっぱちょっとね、ダサかったりするじゃないですか。え、というところを、あらゆるマスクっていうような形で、え、販売するっていうのもありなのかなというところです。作っているところを配信してみるのもありですし、販売してみるのもありなのかなというところです。これはもうちょっとね、あの、衛生面のところは僕はちょっと加味してないんですけども、そういったビジネスがありますよっていうところをネタとして聞いていただければなと思います。 えー、二つ目は、えー、自作マスクでした。次、三つ目。三つ目なんですけれども、リモートワークのサポーターになることです。これ、面白いかなと思うんですけども、企業さんが結構、リモートワークについて興味を持ってる方も結構増えてきました。中小企業の方で、実際、えー、マンツーマンというか、対面式の営業ばっかりしてたんですけども、今後のことと、プラス、今のご時世を考えると、やっぱりリモートワークで仕事をしたりだとか、リモートワークを作る環境、 だとか、あとは、インターネットだとか、スマートフォンだとか、YouTube の発信だとかっていうのがやってみたいっていう企業さんがめちゃくちゃ増えてきました。そういったサポート、そういった仕組みを入れるサポートを、コンサルのような形で入ったりだとか、サポーターという形で、個人事業主の方が中小企業に入っていくっていうのもありなのかなというところです。で、今実際、4月18日までのデータなんですけども、実際、あの、統計で行われた アンケート調査によると、22% の人しかリモートワークあの、企業に向けた調査なんですけれども、25% ですね。25% の企業がリモートワークを実際に実施したと答えてるんですよ。要するに何かっていうと、75% の企業がリモートワーク実施できてないっていう現状なんですよね。75% の企業ですよ。これ面白くないですかの ?75% の企業がリモートワークしたいけど、実際リモートワークできないと答えてるんですよね。 要するに、もうリモートワークできる環境がない。リモートワークをこれまで考えていなかったからこそ、どうやってやっていくかわからないっていうのが現状になってます。だからこそそういったリモートワーク、例えば Zoom ってどういうふうにやるのとか。例えば、えー、Skype って、と Zoom の違いってどうなのとか。 データ容量の違いだとか、あと、ウェアバイっていうサービスがあるんですけども、そういったサービスを使って、オンラインの会議ってどうやってやったらいいのっていうようなところをサポートしていくのもありなのかなというところです。これは、あの、自分で営業しないといけないんですけれども、どうやって営業するかっていうと、例えば、そういったリモートワークやってみたいなっていう企業さんがいたときに、そういった企業の社長の方だとか、個人事業主の方と知り合いになっていて、そういったところから、えー、なんていうんですかね。 フェイスブックでそういったサポートができますよっていうふうに発信したりだとかっていうのないろんな方法があるんでそういった意味でリモートワークのサポーターやってみるっていうのがいいのかなというところを三つ目に挙げてみました次、四つ目、四つ目何かっていうと中小企業の SNS の運用をすることです運用代行ですねこれおすすめですなんでかっていうとやっぱり中小企業だとかちっちゃな企業が結構あのー、ねネット配信だとか EC だとかインターネットを使った物販の方法だとかっていうのを え、ようやく興味を持ち始めたのかなというのが今のご時世です。えー、例えば、インターネットベースを使って物を販売したりだとかっていうのが、えー、ね、今ね、昔、ちょっと前まで全然やらなくても生きてきましたと、販売はできましたっていう人たちがいっぱいいたんですが、コロナの影響で店をオープンできないと。 で、従業員も 雇, は雇えないし、従業員もわざわざ仕事場に来させるわけにはいかないというところでいろんな会社さんが占めてます。いろんな小売店だとかデパートだとかも営業停止な営業を中止、営業停止してる今の現状ですよね。そういった中で実際、あの、もうインターネットで販売したいと思ってるんだが、インターネットでどういうふうに販売していくかわからないと。 で、今後のことを考えると、SNS もやってみたいけど、どうやってやっていいかわかんないっていうところがめちゃくちゃ多いと思うんですよね。僕もクライアントさんだとかから来た案件でいくと、YouTube やってみたいけど、何していいかわかんないとか、ブログ発信したいけど、何していいかわかんないとか、Twitter とかインスタだとかって色々あるんだけど、何がどう違うのか全くわかんねえっていう意見をいただきました。そういった仕事の依頼を受けて、 で、実際に、ね、SNS の運用したりだとか、僕で言うと YouTube、1年ぐらいやってきたんで、結構ね、YouTube 業界わかるんですよ。まあ正直伸びてないっていうのはあるんですけども、あの、僕のね、発信でめちゃくちゃニッチなところやってるんで、すごく、あのね、ニッチなところやってるんですが、えー、まあ、どうやったら伸びるかっていうの大体わかってるし、設定の方法だとか、どういう風に画質がいいとか、 え、カメラどういう風うに使ったらいいとか、マイクどういう風うに使ったらいいっていうような、えー、細かいところまで分かりますし、正直、え、YouTube できますよっていう方は、自分で発信してない人が多いんですよね。なんで、実際に発信してる人に聞いてみたりだとか、僕で行くと、えー、ウェブサイトの運営もしてるんで、ウェブサイトどういう風うに運営したらいいのかなとか、えー、ね。 SEO がっていう話があったりだとか、どうやったら検索にヒットしたりだとか、えー、ね、オウンドメディアを作るためにどうしたらいいのブログってどうしたらいいのっていうようなことを解説したりだとか、お話をするっていうのを、えー、授業にしてみるのもあるのかなっていうところで4つ目に。えー 中小企業の SNS 運用を上げてみました。正直僕も色々と相談を受けたりします。えー、もしこの YouTube 見てる方で、企業だとか個人事業主の方でどうやってやっていいのかなっていう風に相談されたい方は、ぜひぜひ概要欄から飛んでいただいて、メールだとか Twitter の DM だとか送っていただければなと思います。で、今ですね、オンラインサロンでどんどんどんどん こういうのがね、強い人が結構いるんで、そういった人たちと一緒に、えー、コンサルというような形で入ってるんで、よかったらご連絡いただければなと思います。まあ正直、まあね、うん、どんなことも、でも、まあまあ、僕の場合、YouTube、インスタだとか、Twitter 行くと、ブログ、もうほぼほぼ全部できます。TikTok できないですけど、それ以外は全然できるんで、そういった話があればぜひぜひと、えー。僕も え、力になれることがあれば、どんなことでも、どんどんどんどんやっていこうかなと思ってます。いろんなところでね、無料相談会だとかもやってるでよかったら見てみてください。というわけで今日はですね、今後伸びる授業についてまとめてみました。いかがだったでしょうか今後ですね、 考えると、やっぱり長期戦、1年、ないしは2年っていう形で考えていかないといけないっていうのが今の現状だと思います。っていうところを踏まえると、今できること、プラス長期戦で考えて、長期でできることっていうのもえ視野に入れながら、どんどんビジネスを作っていくのがいいのかなと思ってます。僕のチャンネルでこうしたフリーの生き方だとか、あとはオンラインサロンではもっとより深掘りしたえ話をど ん, どんどんどんアップしてます。このね、 ビジネスモデルがどういいかとか、これをするために何をしたらいいかっていうような深掘りをしたいだとか、あとは無料のカウンセリングだとか、無料の相談会をオンラインサロンの中でだけでやったりだとかっていうような形でやってます。よかったら、概要欄から飛んでいただいて見ていただければなと思います。で、プラスね、あの僕の中では今後より面白いことをサロン内でやっていこうかなと思ってます。よかったら、ちょっとね、サロンの中でしかちょっと話せないことがあるんですけども、 今もう触りだけ言うとちょっと下こういった場所を作って集まれる場所を作ってコロナが終わった後にえ無料でまるできる場所っていうようなところをえ今アップしてますよかったらえ概要欄から飛んでいただければと思いますというわけでえ今後もやっぱりポジティブに生きてて自分ができることをポジティブにやっていくのが行動できることをえ今自分ができることを行動に移してあのねこのコロナの。 状況を一緒に乗り越えていくのがいいのかなと思ってます皆さん、えー、頑張っていきましょう僕もしっかりできることをやっていこうと思うのでよかったらチャンネル登録していただければと思いますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ